まず、この、えっと、M0 ですね、最下位の、M0 がこの2の0乗の位。それから、まあ、次の M1 というのが2の1乗の位。えっと、M2 というのが2の2乗の位という形でもう各桁を表しているわけです。で、ただし、この最上位の、えっと、M の n-1 だけに関しては、 えっ、ー、と、これ、あの、負の数ですね。負の数マイナス2の n マイナス1乗を表すということにします。これが、まあ、2の歩数を用いた表現です。そこで、えー、まずこの a の k マイナス1がですね、ああの表現できる最小の数というのを求めてみます。そうしますと、えー、っと、まず一番最上位の桁、これは、あの、2の n マイナス1、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 このことを使いますと、その a の k-1 のワードの値の範囲は、-2 の n-1 乗以上、2の n-1 乗 -1 以下ということになります。よって、多倍調数 v の値全体の範囲としましては、これが最小値が -2 の nk-1 乗、それから最大値が 2の nk-1 乗 -1 という値を取ることになりますので、ここは各自で確認してみてください。